皆様こんにちは神奈川県立湘南高等学校卒業生によりますよさこいサークル「湘比」ではなく「湘佳」と申します、えー、もしお客様の中に湘南高校という名前をご存知ない方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひ一度ご自宅に帰ってから「湘南高校」と検索していただけますと、あのー、まあまあ頭のいい高校が出てきますので、えー、ぜひ、あのー、調べていただいてから あ, あの子達 ま, まあまあ頭良かったんだなというのを、えー、実感していただきたいと思っております そして我々10日は令和元年の今年結成いたしましてここ大江戸よさこい騒乱祭りが初演舞となります未熟者ではございますが皆様5 0 0円のほどどうかよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうか頑張れーーそれでは参ります久方の月の光の灯る夜に 十日2019ともしび。 「風の音虫の音澄み渡るしらつゆぬぐう秋深く」「雪を震わす長月夜」今宵「こよいの魂」 心を打ち、荒くれないの？モミツとなる。 コイツワーク、日本から皆さんありがとうございました。えー現在